の2曲目になります。2曲目はグッとちょっとあのメンバーも減りました。あの2曲目はですね。あの、ちょっとうちの方のメンバーもあのま高、あ、学年っていうかですね、えー、ちょっとまああの一緒に踊る。ま あ, あのメンバーもそうなんですけども、ちょっと中にはですね。もっともっとあの自分のあの質を伸ばしたいというあのメンバーさんもおりまして、えー、声をかけまして、えー、ちょっと。 メ, あのメンバーを組みましたで子供のもの5人におかれましてはあのもう6月7月ぐらいからですね今これから披露しますこれは青森県の「えー、ねぶたよさこい」というところのですね、総踊り曲になります「ザ、えー・フェス e s t ル v a という曲、はい、あのこちらの方をあの演舞させていただけるんですけどもこちらの方ですね、あのー、ずっと。 アンチチラビチットンベーナーをま前半であれば後半はこちらの方ですねこのメンバーを集めて練習をあの励みましたで今後はですねあのこういうちょっとまあのよさこいの踊りとはま大会とはまた別なんですけどもあの本当にちょっと少人数で出れるそういった えー、小規模 な, なんか、まあ、ダンスじゃないんですけどもそういったところにですねあの我々よさこいとしてですねちょっと今度、あのー、出てみたいなと、えー、いうこともありまして今日日々練習に励んでおりますじゃこれから、えー、2曲目、えー「ザ・フェスティバルを踊らさせていただきますそれでは踊り子構 それ せ, せ, せ, せ, せ, せ, せ, せーの よいしょ。 どうん、ありがとうございます。また、2分の方もですね、ちょっとメンバーが。